やっっっになななるる寸前まままででででで頑張ったんんすすすよねねねね水をジャージャー流しててておいいあちちちょょととだ、ま、だ無理です、ねえー、なのももうーーー、ま、だ食食べべられろけどかはい。ねボタンはい らないっていうことなのでほとんど抜けてるということですね。はい、水を切ってシャーベット。これで皮が溶けてるかどうかっていうことだよね。どうですか？それっぽくなってる？な<笑>。確かにツヤツヤが。うん、ツヤツヤね。まあちょっと残ってるかもしれないけど、これ以上やるとバラバラになるかもしれないからね。一応これで完成ということですね。めっちゃ皮が抜けてる。ね